目を見張るばかりの戦無理 奴の耳には届かんよなんだかわからないが奴を放っておいたらまずい気がするぜトータクは乱世にこそばっこする悪鬼世が収まれば手を下さずとも消えゆこう自滅するまで待ってろっていうのかよ 生きることがあるだろう。賢尊作らの活躍により領衆の乱は静まった強盗の虎の名声は瞬く間に全土に広まっただが孫賢らの働きも虚しくその後も乱は相次ぐ。 そして孫権は再び討伐に駆り出されることとなった次なる相手は調査で氾乱した王政朝廷は孫権を調査大衆に任命した朝廷家族の高まる期待を前に権は一人首を振る。 我が願いは名声や新たな領土にあらず皆の命を預かる者としてただ身近な平和を守ること天下を狙える牙を封じた尊権は淡々と 私は父上の役に立っているのだろうかどうされました、突然。しか父上がなぜ強さを隠して戦うのか、私にはわからないだが、兄上のように率直に意見する気概もない。私はただこうして二人を眺めているだけでよいのだろうか わしにもお二人のことはよくわかりませんこのようにご自分の考えをお話しくださらんので郊外の意見を聞けるのは聞こうと思うのは賢人様だけ賢人様のそういうところ悪くないと思うねえ郊外<笑><笑>さようですな は元気になったみたいね。ああ、お前と郊外のおかげだ。ありがとう、ショこの戦、何やら様子がお。様子敵の数が少なすぎるように思えます。何事もなければ良いのですが。わかった、気をつけよう。郊外斐殿の筋肉、惚れ惚れ 準備 は, はい父上お役に立てるよう頼もしいことだなでは進軍を開始せよさあ若参りましょう ふかたがふくまいにか囲まれているようですぞ。 が伝令を出したようですう。お、ま、そ、あ、らく援軍を呼ぶつもりでしょう。 兄上おついで助けに行かなくてもねおうデンレに火の手が上がりました今までは、尊作さまざス敵より早く動いてやっつけたの大丈夫みんなならできるわ ・一 ひ, ひね目にしてやるぜ大儀理科の税が苦戦してえもよ覚えておけ次は容赦しねえぞ ケンお前のおかげで助かったぜ ここまで来たおもしれえ一度助けるや力づくで立ってみろここで決めるケンリー様いや、今回はケンに助けられたぜありがとないえ、私は何も…よくやってくれた ありがとうございます<笑>俺たち家族が揃えば何も怖いもんはねえだろ、うちああ、お前たちの成長には目覚ましいものがあるケン、やるじゃねえかっとっと本当にそうだったぜ俺もケンに負けないように兄貴としてしっかりやんねえとな 兄上もう勘弁してください若き虎孫賢の手によって王政は打たれた調査の大使となった孫賢は長江の南に安定した地盤を築く 十分な土地に成長した我が子たち孫権に欲するものは何もなかっただが時代は虎の牙を貪欲に求めた都洛陽では相次ぐ乱に乗じ清涼の暴衣唐沢が権力を掌握孫権は 討伐への参加を要請されたのである孫作の強い勧めもあり孫権は要請を受諾名俗遠尚率いる反討卓連合軍に身を投じた堅牢なる止水艦古老艦に武撃虎の方向がこだまする いろんなやつその中で戦時すげえやっぱ親父はすげえサクチョコちょっと父様どうしてケンニー様にはリョハとカユハハ 尊っ様は先陣が遅れては笑いばフ卓の戦フッってはおけぬフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッのッフッいッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッ ゴーイング織の怒り受けてれろ 我らが功を立てるのが気に食わんのにんんだだろうと父上奴、うん、を止めなければおやつのしくするんだろう 見事なエクサブリー。 の道を塞ぐ者は撃つ。<ス> よしと電を討ち取ったぞっっっらっ<笑>悔しいな。 OH! <laughs> やるっっこの孫伯父が受けてたっすぜ 待てサクお前一人でかなう相手ではないサクリー様、抜けがけはなしなんだから兄上、力を合わせて挑みましょう これ以好きにはさせんぞ。 Cool, you. 俺も負けないからよ孫権は連合軍の中で一番の功をあげた連合軍に追われた董卓は戦土した長安に逃げ延びる官室の中心たる洛陽を奪還することができた 意気揚々と入場した孫健たちが見たものは敗と暴虐の嵐藤卓により焼き払われ朽ち果てたかつての都だったひでえぜ藤卓の野郎やっぱり放っておくべきじゃなかった。 代々の皇帝に伝えられてきたあのすげえぜ親父やっぱり天ってやつは親父を選んだんだだってそうだろじゃなきゃ親父が拾うわけねえ 手に入れた尊権は洛陽を離れ調査に戻る一方長安では唐宅が配下の呂布に打たれた唐宅が傀儡としていた帝は残党の手に落ちるいまだ混沌の中にいる帝に玉子を渡す気はないそして 野心あふれる諸侯にも託せぬ新たな乱を呼ばぬため尊権は密かに玉璽を持ち続けただが玉璽の放つまばゆき光は隠しおせることはできなかった河北の焉燥がその所在を知り引き渡しを求めてきたのである 孔子をちらつかせる炎将に対し孫権はある人物を頼った唯一炎将と並び立つ名声を持つ圓術である圓術は孫権を庇護する代わり親父には力も天命もある 演術なんかにこびる必要はねえお前らだってそう思うだろうちょっと作兄様軽はずみなことを言わないで父様は漢の国を守ろうとしてるのだから玉子を守ってるのよ父上はおっしゃっていました乱世に立つことは本意ではないとこの力は必要とする者 の, のためにそそんなの俺は認めねえ お様のお気持ちはわかります歯がゆい気持ちは殿も同じだと思います作兄様あんまり父様を困らせないでよねすべてお考えがあってのことです父上を信じましょう玉璽が味方の証なんですってなら エンジュツの言いなりで流氷を打つエンジュツはエンやューなんかよりずっと強いそれに玉上を拾った天命だってあるそれなのになんでこんなエンジュツの使いパシリみたいな意気サク俺は親父には力があるそのことは戦が終わってから話し合おう今は戦いに集中しろ行くぞ チクショは城にこもったままか攻め入りには縄文を破壊せねばならないくぜああやってやるぜェジ忍術のために竜兵を倒せばいいんだろいくぜおりゃ 勝てると思いか？ あのさ。 やはり天下を狙える牙は隠しきれなかった高頭の虎孫賢は彼の力を恐れた劉氷の狂人に倒れる孫賢の息子孫作は速やかに慶州から退き宴術の配下となった孫賢が命を落として守りたかった家族 仲間孫作は父の意思を組みギリギリの判断を下したのである袁術はそんな孫作を買い殺しにしようとした孫作の天性の破棄父親譲りの軍略を恐れていたのである兵も領土もなき孫作だが 彼には頼れる家族や仲間がいたやがて孫作は演術に伝国の玉璽を引き渡す身の自由と僅かばかりの兵と引き換えに孫作は最地あふれる友周瑜と合流し江頭に出兵するそこは 失われた父の匂いが残る土地解き放たれた時代の炎が今鮮やかに燃え上がる戻ってきたぜ親父。おやじい やっぱり東京ってのはいいぜ玉璽を手放して正解だ玉璽など何の意味も持たん権威は物に宿るのではない力に宿るのだからだから孫作力をつけよう我らの血を取り戻すためにああ行こうぜ周遊 ついていこうどこまで 哥 熱いね、魂よなかなかやるな。ここ この程度で私の策は止まらぬここだ 猶予ここここ様は大使様を受んでい れ, あれ ここだここだ竜裕は命を預けて欲しくんではあるのかここだ我らと共に新たな国をつくらぬかここだ国をつくることはおやまれそれだけの力があるのか見せてもらおうかここだやるな あんたらになら命を預けられそう だ, ここ だ, ここ だ, ここだ動揺するな崩れなければまだ挽回できる 私もお前に続かねばな・ここ・ー・ここ・・・・・ここ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ マッシュよさすが主流だぜ 領袖師竜葉が将大使市議と申す孫作殿お手合わせ願おうああくぜ<ペー>く<ペー>呼吸したらすぐに戻る 兄上はすごいな父上亡き後皆が兄上に導かれているうん束ねる者としての風滑が出てきた熱い闘志を決めながら落ち着いた戦ぶだ ちはまだまだ勝つ俺を信じてついてこいお前たちに見せてやれ俺たちの国をすごい兄上はすごいああ目覚めたなこたびの戦いで孫作は情熱のままに覇気と才能を吐き出す それは他者を魅了し熱狂させずにはいられない。 曹操が勢力を伸ばしつつあった彼は長安から逃れてきた帝を擁立し巨匠に都を構える玉璽を持つ演術はこれに対抗するように帝を戦勝しただが縁術を帝と認める者はおらず縁術討伐のみことのりが下される。 権威はものではなく力に宿るからずも周遊のこの弦が証明される形となった孫作は生直に従い家族と共に宴術の本拠呪春に向かう呪春の地には曹操そして彼のもとに身を寄せていた劉備もいた。 そうそうってやつこえ男だぜあのような男こそが今後私たちの敵となろうそんなに大した人物かしらただの感じ悪いおっさんじゃないおい証拠ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハこハッハッハッハッハッハッハ あんたは劉備と申します。夢とかき、コトのショーにご挨拶をと思ったのですが。うそう、サ一つ頼みを聞いてもらいたい。いいぜ、何をすればいい 目は城内に立てこもっているそこで孫作殿の軍に分かりましたお引き受けしようではお願いする